最近スパカズのボトルケージとかバーエンドキャップとかそういうのがいろんなカラーが出ててすごい綺麗なのが出て注目してるんですけどもまあスパカズといえばバーテープが一番有名だと思うんですけども今回そのバーテープでもえすごい綺麗な色が出てたんでちょっと買ってみましたえこちらですねちょっと開けてみたいと思います最近ロードバイクのフレームの方もかなり 派手な色というかレインボーカラーだったりとか、えー、マジョーラカラーみたいなのが増えてますけどもこちら、えー、こちらマジョーラカラーっていうかオイルスリックカラーという色のバーテープが出てますあのボトルケージでもオイルスリックのものが最近流行ってましてまあすごい綺麗なんですけどもバーテープの方でもオイルスリックカラーというのが出てます でこの色あの、まあ、要はマジョラカラーみたいな感じであの最近 の, その僕の動画でも出ているトレックのエモンダの ALR のカメレオンカラーですねあれと同じような色ですねあれに近くて見る角度によってグリーンのメタリックだったりパープルのメタリックに見えるというものです、ねえっと、製品の方なんですけどもスパーカーズグリングテープオイルスリックバーテープっていう種類のものになります。 まあ、こういった派手なカラーの、まあ、バーテープとかアクセサリーが出てくると、まあ、最近黒とかシックな色のフレームが多いんですけどそういうのにこうワンポイントとしてつけてもオリジナリティが出るという感じで面白いかと思います、まあ、最近スパカズはこういう、まあ、バーテープのカラーもすごいバリエーション増えてますしあのボトルケージも アルミの超軽量 で, でカラーバリエーションがすごく多くてしかもおしゃれな色が多いっていうことで、まあ、最近かなりこう注目度が高くなってきてるブランドだと思います。 スパカズっていうブランドなんですけどもアメリカのカリフォルニア州に本拠地を置くスペシャライズドの創業者の息子さんが2012年に設立したブランドとなっています今回のこの帽子なんかも Amazon、えー、で3000円ぐらいで売ってますんでこれとまあこれちょっとカタカナなんで好き嫌い分かれるというかちょっと、まあ、ダサいっていう風に思う人もいるかもしれないですけどこれの、まあ、英語版でスパカズって書いたのもありますしあのスパカズのなんていうんですかねこの 折り紙みたいなマークがメインで入った帽子なんかもありますんで、まあ、ちょっと、えー、Amazon で探してみていただければと思いますはい今回はスパカズのオイルスリックカラーのバーテープとスパカズの帽子の紹介をしました今後もまあこういったグッズとかアイテムなんかも紹介していきますそれではまた